あのバスでちょっと帰るような形なので本当に最後ですから一緒にねあの本当にあの混ざって踊れればなあなんて思っておりますはいどうかなはいすいませんいろいろとはいありがとうございますじゃあそれでは成長予測が鳴るこ踊りに行きますそれでは踊り子構え よさん、おいおいおいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おしょ、おいしょ、おいおいおいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしおおおおおおおおおおおおおおお 「ほ子をして<笑><音楽><音楽><音楽><音楽> よし「よっしゃこいよったこい」「よったれよったれよったれよ」「よったれ よ, よったれ よ, よったれ よ, よ」ね「どっちのようかえしてみんなもわんまのようこそゆっくり」 おでこよ、会場の皆様ありがとうございまししたありがとうございました。は